また一方的に押しかけてローマ教皇に無理じいですかどうも政治いろいろの学部です。北朝鮮への融和政策をとり、各国首脳から速報を向かれ、何ら外交成果を残せていない文在寅政権。G20 出席のためイタリアを訪問するのに合わせ、 一発逆転を狙い、ローマ教皇と会談を予定しているとのことです。中央日報が2018年10月以来2度目のローマ教皇庁への訪問について報じています。中央日報の記事を引用します。韓国のムンジェイン大統領が28日に出国し、イタリアで開催される主要20カ国地域 G20 首脳会議と イギリスで開催される国連気候変動枠組み条約第26回定約国会議に出席する。二つの他社会議後にはハンガリー国賓訪問が続く。ムン大統領は特に今回の歴訪の最初の訪問先、イタリアでフランシスコ教皇と会談する予定だ。青瓦台のパク・ギョンミ報道官は22日、ムン大統領が 29日に教皇庁を公式訪問し、フランシスコ教皇、パロリン教皇庁、国務長官とそれぞれ会談するとし、普遍的人類愛を実践し、全世界の宗教界の指導者と、韓半島、朝鮮半島の平和増進、コロナ、気候変動、貧困、飢餓など、グローバル懸案解決のための知恵を出し合う契機になるだろうと述べた。 文大統領の教皇庁訪問は2018年10月に続いて2回目となる。教皇は当時北朝鮮の公式招請状が届けば訪問することが可能と包丁意思を明らかにしたがまだ実現していない。青瓦台関係者は韓半島問題に深い関心を表してきた教皇と韓半島平和プロセスに関する 幅広い対話が予想される都市教皇が包丁意志を何度か表しているので、関連の議論もあるだろうと伝えた。文大統領の今回の歴法には、イ・イン・ヨン統一部長官も同行する予定だ。青瓦台は、イ長官の同行について、いろいろと意味のある提案と活動するのではないかと考えると説明した。 文大統領は強行との会談後30日からの2日間は G20 首脳会議に出席する。青瓦台はコロナ感染拡大以降初めて対話形式で行われる今回の G20 首脳会議期間に主要国首脳と様々な形態の二国間会談を行う予定だ。特にバイデンアメリカ大統領と会談するかどうかが注目される。 ムン大統領は G20 に続いて来月1日と2日にはイギリスグラスコーで開催される COP26 に出席し気候危機に対応するための韓国の温室効果ガス削減意志などを強調する計画だムン大統領は COP26 出席後にはハンガリーのヤーノシュ大統領の招請でハンガリーを国賓訪問するハンガリー訪問中には ハンガリー、スロバキア、チェコ、ポーランドが参加する欧州内の地域協議隊、ビシェ・グラードグループ首脳会議とビジネスフォーラムも予定されている。韓国大統領府のハンガリー訪問は2001年のキム・デジュン元大統領以来20年ぶりとなる。とのことです。教皇が包丁衣装を明らかにしたって、 一方的に自分の都合の良いように、事実をねじ曲げ、何度も嘘に嘘を塗り重ね、いつしかそれが真実であるかのように思い込み。慰安婦や徴用工問題でよく見られる韓国得意の捏造のパターンです。現実ではあり得ないことを自分たちのストーリーに沿うように、希望的観測だけでレッチ上げ、嘘がばれそうになってもそこにしつこくしがみつくのは、 文在寅政権ではよくあることです。2018年の欧州歴訪の際にも、文在寅はローマ教皇と会談しています。その際に、文在寅はローマ教皇に包丁を依頼しました。教皇は儀礼上行けると回答しただけのようですが、それを文在寅は教皇の包丁決定と言わんばかりに喧伝し、自身の外交的成果としていたのですが、3年経った現在も、 全く包丁が実現することもなければ、そうした兆候すらもありません。当時からムンジェインは世界各国から北朝鮮への融和政策で信頼を失い、相手にされず、欧州訪問の成果を何も示すことができませんでした。フランスのマクロン、イギリスのメイ首相、ドイツのメルケル首相らに北朝鮮への制裁緩和を解いて回りましたが、県もほろろに 取り付く島もないほどに相手にされませんでした。焦ったムンジェインは無理やりローマ教皇の包丁というありえないことをでっち上げて自身の外交的成果としていました。傍から見ればムンジェインのスタンドプレーに過ぎず、ローマ教皇を自身の政治利用にするなど不景気あまりないのですが、3年経ってもまだ言うのかというのが率直な感想です。自分でついた嘘、でっち上げを 自立として思い込んでいるんでしょう。まさに錯乱状態であり、任期があと半年となり、おとなしくしておけばよいのに、最後の最後までやることが我々の想像の斜め上を行きます。そもそもなぜローマ教皇が北朝鮮へ行かないといけないのでしょうか。確かに、今年3月にローマ教皇がイラクを訪問したように、平和や宗教間対立の融和を 国際社会に訴えるにはうってつけの存在です。平和の使者としてのイメージはあるにせよ。それがなぜキリスト教徒がいないとされている北朝鮮に行かないといけないのでしょうか。もともとピョンヤンは東洋のエルサレムと呼ばれるほどキリスト教徒の多い都市でした。日本の統治時代の1945年には人口の 13% がキリスト教徒だったそうです。 それがキム・ウィルソンが北朝鮮を支配し、社会主義体制で反宗教政策を取り、キリスト教徒を弾圧していくと、朝鮮戦争停戦までに多くのキリスト教徒が南の韓国へ逃亡していきました。キム・ウィルソン自身、キリスト教徒の家庭で育ったと言われていますが、主体思想を基本原理に国家支配をする上で、国家主席を最高指導者として深刻化し、 権威付けするためには宗教は許容できないものだったのでしょう。北朝鮮ではキリスト教の聖書を持っているだけでも処刑されるほど宗教への弾圧、人権侵害が公然とまかり通っています。本来はこうした宗教の自由や基本的な人権の尊重を核の放棄とともに北朝鮮に履行するように国際社会として粘り強く要請していくべきで、 状況が改善するまでは制裁継続が西側諸国の一致したスタンスです。そこをおざなりにして自身のスタンドプレイのためにローマ教皇を平和の使者のイメージとして政治利用することはあってはなりません。三年後してしつこくありもしないローマ教皇の包丁にすがりつくムンジェインですが一体狙いは何なのでしょうかローマ教皇が包丁することで 国際社会に向けて朝鮮半島の平和と南北融和を印象づけ北朝鮮への制裁緩和につなげたいのでしょうか北朝鮮への制裁緩和ありきでの政策はまずは核の放棄を基本原理とする日米欧の理解を得られないことはここ数年の相次ぐ外交失敗で学んでいるはずだと思うのですが本当にローマ教皇の包丁をムンジェインが望むなら まずは北朝鮮の人権侵害の改善に取り組むべきです。北の核の脅威に対峙する国際社会の輪をなぜまさに当事国の韓国大統領が自ら乱すのでしょうか北朝鮮への制裁緩和の行き着く末はレッドチーム入りし赤化統一でしょうか瞑想というか暴走というか、文在寅はやることなすこと我々の理解を超えていきます。 自身もカトリック信者だというムンジェイン。その最高権威であるローマ教皇を政治利用するとは。相手の行為から出たちょっとした言葉を現実を取ったとして喧伝し、でっち上げ、嘘を塗り固め、三年越しに押しかけてまた蒸し返す。韓国には器用さとか清廉潔白といった言葉や価値観はないのでしょうか。抗眼無知を貫き通す。